ポーズを取る美気に姿の女性に審査員が点数をつけていきます中国の天津で22日に開かれたのは55歳以上限定の水着コンテストなんです地元の福祉協会が年を取ることに対してもっと前向きになってほしいとして3年前から始めたもので今年は400人以上の男女がお気に入りの水着を身にまとい参加しました非常に この方は今大会最高齢の78歳癌を克服し毎年この大会に参加しているそうですちなみにこのコンテストには100個以上の賞が用意されていて多くの参加者が表彰されました